死んだの何をもって死とする簡単に己を死という言葉に置き換える気概を持つのだ新人よ我は安寧秩序をなす者なお羽衣というこちらとしてもそのような状態になる兆しは読み取っておったわいるんだよなこういう鬱陶しいタイプのじじいってその目 人を観察する目は持っておるようだな。お主はまだ死んだわけではなはお主の精神世界の敵じゃないのかうしは時代錯誤である長きにわたる時の流れは文化的伝統や観念。それらの両者にある相違を大きく感じることとなった。えってはこんなところで変な時事の話聞いてる場合じゃねえっての定義困難ではあるがゆえに意思の疎通ができぬとあらば。威厳はめっちゃあるように感じっけど、それ言い過ぎじゃねえ 宇宙人ってなんだよ<音声>ってあんま違わねえかそれとこれほど会話が複雑な様相を呈しているああいやいやいやさっきのしゃべりでいいからならこんな感じで行くんでよろしく喋りと顔が全く一致しねえからすげえ怖えんだよね意見が全くなくなるしこんな感じはどうだはいそこオッケーそこで決めてうん大体分かってきたぞもういっぺんにするな わしはすでに死んでいるハゴ羽衣そして忍衆の快祖にして陸道仙人とも言うもう知っておったか知ってるも何も最初に忍術を作った人だろ戦いを作り出す忍術と混同してはいかんなんだけどでも今は。 お前は我が息子アシュラのとにかく今はいろいろと条件が整てなければならないことがあるわけわかんないこと言ってねえで俺をこっから出してくれって人の者がお前をどうする私はお前に伝えるだけだ今はお前が慌ててもしょうがないということだが、ま、わしの母と息子たちについてわしの母真珠の実を取りに来たのだお前たちもこの戦争で見たあの真珠そのチャクラの実だ聞くの やっぱ母ちゃんって怒ると怖えもんね母は強かった誰よりも後にカグヤは二人の子供を産んだそのうちの一人がわしだ寿の化身たる十尾と戦いそれを己に封印したわしも二人の子供を授かった兄をインドラ弟をアシュラと名付けわしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子えー、どういうことつまり優秀な兄インドラと 落ちこぼれの弟俺 は, は言うべきではないかもしれんが両親がいくら優秀とてその力をそのまま受け継ぐとは限らんお前もそうだったようだからなナルトよお前は本当にアシュラとよく似ているやってきたことも違う道を歩いた兄インドラは生まれし時より強い動力とセンスを合わせも一方弟のアシュラは小さい頃から何をやってもうまくいかず 1人では何もできなかった。躯体のチャクラが開花し、兄と並ぶ力を得た。手があったからこそだと理解したのだ。ここには他人を思いやる愛があることを私しは弟アシュラの生き方の中たな可能性を垣間見た気がした。僕というつながりこそ、本当の力だと信じたのだ。兄・インドラも弟に協力してくれるだろうと思ってな。兄インドラはそれを認めなかった。<音> 長きわたる争いが始まったのだ2人の作り上げたチャクラは消えることなく時を置いて転生した今も誰かに取り憑いてんのかお前だナルト弟のアシュラはお前に転生したのだ弟アシュラはお前に転生したのだあのチャクラがお前に寄り添うのが見えるあまり驚かないところがアシュラの存在を自分の中に感じたことがあるんじゃない 兄インドラの天生者が誰なのかも。サスケサスケがそんなことを信じられない事態だな。な俺に任せてほしいんだ。お前一人のわがままには付き合っていられない。あえてから詳しく話すっつうからよ。お前まさか一人でやるって言っときながら、サスケをかばうってんじゃねえだろ。そんなつもりはねえよ。だらもいたし、そんなに簡単な感じじゃなかった。おい、ナルト。 おめえは強いんだぜペインぶっ倒した英雄ってやつだろうが今のサスケは倒せねえそれが分かったあいつの中にもそうなんだろう兄インドラはお前に転生したのだインドラのチャクラがお前に寄り添うのが見えるあまり驚かないところを見るとお前やはりそうかそれととアシュラの転生者が誰なのかもなると やはり感じていたな俺はサスケの前にも転生者っていうのはいたらしいけど代前の転生者は戦場柱間と内葉マダラだったただマダラは転生者を終える前にある問題を作ってしまった弟アシュラの一部と兄インドラのチャクラを一つに融合してしまうこととなりインネガンを開眼したのだインドラの転生側にそういう輩がいずれは出現すると思意味をなさなかったようだがじゃあ 千人のおじいちゃんは衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた母であるカグヤは乱世を終わらせた後も一人だけで世界を束ねた鍵の女神と呼ばれていた母がいつしか鬼と恐れられるようになったのもこのためだインドラの転生者を終えた今は十尾の力を得てわしに近づき夢を見せ続け生かしたまま個々の力を利用するために。 努力を使いその実を民へと向けたこともあるチャクラが一つになってしまえばまた新たなチャクラの実が出現するわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている死んでさえずっと長いことを見守ろうとしてきた礼を言うなわしにはそんな資格はないわしは自分のわがままで止めようとしていることになるわしの考えは甘いのかもしれんなあの通りだぜじじい と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだこれで全ての美獣のチャクラがお前の中へ入ったぞナルトそうだなくらまよガママルの予言通りここまで知ってるおじいちゃんってばやっぱすげえなおいナルトわしの魂をこうして呼べあしらが転生したのもうなずける<音>予言の子が 世界を変える時が来たようだお前の正直な考えを聞きたい確かに俺ってばそのアシュラってやつに似てっかも玉がどういうもんかは知ってるよ俺はそれを守りてえこれがお前の答えか、はあ、とうとうアシュラに全てを託しこれは災いの元となった今兄インドラの転生者であるお前にもどうなるかはお前たち次第だ俺とサスケは 本当の兄弟じゃねえけど、ではできると思うんだ。さあ。おいカブト、サスケはサスケは大丈夫なんだろうな。おい何とか言えよこの。ナルトは大丈夫なの？忍中力のナルトは比重を抜かれたら死ぬ。 成ると行くか<笑>こちらも依頼だこのワクワクはと楽しませてくれこいつ連続の石像カイ先生アメカ<笑>いいぞセンス 本当に父さんの言った通りだったよこのチャクラ認めてやろうこのマダラがお前を大強と呼んでやる早いこれはガイの最後の技となった ところだったぞこやつ偶然のともしびだ楽しませてくれた灰になるまいが殺してやる不動玉を蹴るだと激マ屋先生いやなんとなく前とは違うお人のやつが自分でも不思議に思うってば今なら全部を変えられそうだ